ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックス<笑>やっていきたいと思いますどうもビンゴのせい君ですたッキーですともですリッピーですはいじゃあやっていきますさっき肩ばかよこれは楽しみタッキーがこうてきてくれましたさあやろうあ早い選ぶの早い俺もありよキノピコまあルイージでいいじゃあキノ ピ, ピ, ピーをピピやしピコでいいおっいつね 頑張ササブブめめっちゃ久々やマリオめっちちゃゃや、やけどない、た<笑>しょうもないプロペラ。 で、えー、と最初にやるんはせい君とタッキーとトモとピッピーの4人で、えー、と交代して減るって全員でやる感じですいっちゃいましん だ, だ, だーーやつ交代でいやもう殺し合いが始まるよ確かにそれそれそれそれそれでいいんちゃう か,、ね、かそれそれそれでいいかれこればっかやん出さけない顔だよしさい顔<笑>めっちゃ飛ばされてるやん 走れれれれれも う, なも う, ーーうなれんんややらやらや早く飛飛ばばささ走走ししたよっのでーやっと全クリステルま何、はいね、時間かか ん, ん, もんでもねゃう。 <笑>何時間かかんんいや、これもう絶対ライン飛ばしてくれよ、こんなん。レミー。レミー。レミー。レミー。レミー、ね。レミーのネズミの飯作るやつです。シロンのレミーのしいしいレッツーたいなではし。 て死んだらセブありません、ね、すみませんないです笑顔操作方法 a でジャンプじゃない普通やろ普通って、B、でいいで走るっていやいやいやちょうだいちょうだいちょっとジャンプできへんああダッシュどこ<笑>お、ざいそれ欲しいかああああああどうもフィーチでーす死んだどうも ジジャャンンププどこじゃんああそうやな お疲れあーどいいいうあー俺だけも。 なんかドングドング落とすなって敵落とすなって敵落とすなん て, <笑>敵落とすなてじゃあ優雅に上ちょっと一人でいっとくわすげえ走りながらジャンなんかそうそ操作難しいな、ね、はい飛んでいく置いてかないでー<笑>飛んそ<笑>のあノコ大満員ちょうだいやオ<笑>しゃレのゲッツっすん すぐ取取取取取取取られるバ<笑>バイバーイっっっっっってってってってってってありがとうございろうあーお前す。お前だ 俺、飛びるから大丈夫だよ。時間さえいけるからいいよ。おい、なるほどな。ちょっと待って、ちょっと待って、ってちょっと 待, ちょ っ, と待こうって。何してんねんて。俺、こんなことになってるじゃん。俺、助けて。おるやん。マリオの半面やったらやった。 ここここいいととかかもししししれんんちょっととっっ簡単ながらで B にしよしいな優てて指っっいい、うん、ほら操作変更ってある。おーおー う<笑><笑><ばい><笑>、まあ、んなか。ハハハハハハハハハハハがこれどのタイミングで交代するの？三ステージハハハハハいハハハハハハハハハハハハハハハハい<笑>頑張りますハハハハハハハハハハハハハハハハこう。 うん、こうなんでけてやや 打難ないね、これ操作がいれへん、ね。だるてだだ<笑>だね、運だね<笑>運<だ>ね<笑>見てたよって、えー、たな ん, 取れへんこっ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 大丈夫か行くぞちょっと待って、えー、ちょっと待ってよがくしょいけなくしょいけなくしょいけなくしょい俺なくしょいけなくしょいけなくしょいけなくしょいけなくしょっけなくしょっと待っていけなくしょいけなくし仲良くしようけなくしょいけなくしょいけなくしいけなくしょいけなくしょいけなくしょいけなくしょけなくいけなくしょいけなくしいけなくしいけなょいと上行った<笑>あたった<笑>あこういけんけとあれ あ上いけるちょっと<笑> ほら両方したらできます。 スイッチのもうことはないな。いやもう一緒やな。顔。<笑>伝わらんから顔がキモい男梅みたいな顔しなかった誰が男梅あれ初の右のキノコのとこ行こうぜ行こうあえてのスルー何何何どうしうやばいまだ回ってるあやっぱりあお乗っ取られたマリオ ー, マリオー マーリオン行行く行かない 行, く 行, こう行こういやいやこれも全部俺のだ全部取ってやるそういうゲーム僕の中に入れたい味も差し上げますこれ全部普通を差し上げます高い高いややスタートろう見えた スターはどこ。右や。違うよ、左よ、今、今右。真ん中、右。あれさ、それ、それさ。真ん中、あかんぞ、真ん中、あかんぞ。真ん中。オッケー。体、もってあるよ。簡単やな。じゃ、ふむな。ふむな。むいや、いや、い, いや、いや。いやこれ、どうやって持つん。い や, い や, い や, いや人、いや、いや、いある。二距離、一点ある。なんか、回転。ジャンプん。あ、それは近すぎ、あれ、あ、わからん。 近すぎすぎぎてえ、違違うそ う, そ う, そう、う遠るそそ今<笑>あ、ね、あボスや、ボス置いていくやん置いていくやんんでやん んワイアールめっちゃ投げるよね、めっちゃ投げてるよね。挟まるで挟まるで、ね、<笑>ダッキー、どこ挟まるで、ね、<笑>ダッキーおはやはさってんっめっちゃキノコのピンクのアイス気持ち悪い。っちのう、ね、やおはやあいあどうやどこれれ 下から行かないいいいいいいあ、ね、あ、すごわいわいわいわい わ, いわいこれって上から回るたかやんっ<笑><笑><俺><笑> シューっ死んだよ。死ぬ？死ぬー<笑><笑>ってシューで下行こう合が始まってシュ<笑>おいおいーってシューってシューってシューってシューってシューってシしーってシューってシューってシューってシューってーってシューってシューってシューってシューってシューってシってシューってって よし、一回しこ下行こう、行こう、行こう、最後、最後、オッケオッケ何もなかったから下行こう何か、いろいろあったね。ありがとう。なんかいろいろあったけど大、大丈夫。え、な大丈夫。どうぞ。仕切り直し。仕切り直し。置いてます。仕切り。あー<笑>あ、そこで開けといて<笑>。これ、本ジで、きのこ、さっきの置いてや。ほら、きのこ。ちょっと持ち上げるやつ、おる<笑>。持ち上げるやつ、おる。いや。味方に敵が。ちょっと<笑>。 ハハハハハハハハハハっハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ あれは、あれは、あれは、あれは、とみな、みな。なげてるわ。じゃ投げるわ。あれは、あれは、あれは、あれは、あ, あれは、あれは、あれは、あれあれは、あれは、あれ<笑>あれは、あれは、あれは、あああは、あやああああああああああああああああああ の投げんな投げんな投げんな投げなげなげなげなげなぞ。<笑> よそほうふいな。投げてるよ、また。踏んでる、いっぱい踏まれてる。あ、回ってる、回ってる、回ってる。あ、そう、挟まれ。うわー、なんか上来た。なんか上来た、ほら。おかしい、おかしい、あいつ。<笑>うわー、危ない、危ない、あ、危ない。ない<笑>死にました、ゆえ。<笑>置いてくれる、置いてくれる。ほれほれ早く、早く。あ、そこだよ、だめ。あ, ーーあー、そこだ、あー、うわ、でっかい、でっ か, い か, いか お, おい、ちょっと、行くな。 下何をしたに行く やれろイケっぷんやね。やって。俺めっちゃ死んでるで。あと一発しかない。協力プレイを。私ボルマにしかないから。<笑><笑><笑>マリオの独断がひどい。お、俺ちゃんとやってるで。<笑>トやん投げ落とすなって。ああこいつ。<笑>投げ落とせんで。全滅した。投げようとせんで。全滅って何？やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。ちょっと。あのー ああえ、はいはい。あ、泡でわあ、あ、あ、え、増えたことしてた。全滅してるやつ。じゃあ、裏切られた。何に。なんかもうちあ、受けられたような気がする。僕も。ありがとうございます。僕もされました。セイクンに投げられました。<笑>セイクン。死にました。さっきから投げて。<笑>え、え。 そのヘルの時間かな、うん、次回から。次回は。今回はここまで、うん。今回はここまでにして、次回。次回は。えっ、ー、と、ヘル参加で。入れて、えっ、ー、と。僕抜けていいですか。ー ス, スーパーマリオプラザーズをやっていきます。これ一個戻ったら、もしかして、なんか漏れなのか。なぬ、これ。まあ、とりあえず。はい。そうですね。え、なんかこれ。ど, れどれ、ど、ど、ど、ど、ど、ど、あ、そういうことか。 今回 は, はい、挨拶決めてないから な, な決めよう。